ボルト、一体ここはどこださあわかんねえ後先考えねえ性格は俺譲りかそれまで何としても奴をここから逃がすな奴の寿命はせいぜい二日アマドがしゃべったかくだる桃<音声>式の器渦巻きボルトナルト上だ 思った以上に大筒きかが進行しているようだ見せてみろボルトし まさかお前ごときに妨害されるとはまずは邪魔の入らないこの場所でお前たちを始末し人間どもも観念してカきの居所を素直に吐くだろうからおかげと打ち葉がくたばれば栗カきを探すとしようなめんじゃねえそう簡単にはいかねえってばよくう 自分心がやられただけだそれより気をつけろう奴を見失った助け NOOOOO <laughs> はお前だ<笑>次はサスケさん<笑>待ってくれ今岩どけるから。 ときあっ親子そ揃ってそこを動くなよ内葉佐助佐助さん はい、俺を殺せねえんだろ<笑>思った通りだってばさどういうことだボルト計画のタイムリミットなくなったも同然だとかってボロってやつが言ってたんだ俺のおかげで計画アマトの話にあった真珠のことか<笑>要するにこいつは俺に死なれちゃ困るんだってばさ指一本でも動かしてみろ躊躇なく行くぜ できるわけねえって思ってんの大間違いだぜいやできるだけじゃお前を殺すつもりはないだが<笑>ない 死ぬ覚悟はできてるんだったよな渦巻きボルトこの際前もって教えておいてやるそれなら話は早いお前は食われるんだ10尾になこのままくたばっちまうつもりかひどいありさまだなナルトセオ俺はほかげだ最後までヤツに食らいついて 離れねえ。俺はみんなを守るためなら命だっておるしかねえ。あん野郎の寿命が尽きるまで。あんな異次元の強さの奴を相手によう。で、どうするつもりだつまり、現実的な策は何もなしか。お前本当に死ぬ気だな。なると。ああ、悪いな、クラマ。 だったら一つだけ手がないこともない本当かおめおめ殺されるくらいならやる価値はあるだろう本当に最後の最後正真正銘の奥の手だそれ早く言えよそんないい手があうならこれをやったら最後が死んじまうんだよ やらなきゃどの道ち死んじまうやるかどうかはお前が決めろ覚悟のいる決断だクロマ頼む覚悟ならとっくにできてるいいんだなああおかげになった日から いやおかげを目指したあの日からなかやつか もう心配いらねえぞ父ちゃんその格好はあいつは俺が倒す一体何をあんな術があるなんて話は聞いていない気に入らんまだそんな奥の手を隠してやがったとはななんだその目は<笑> こ、ねうん、いつは今までの携帯とは全くの別物だ命が尽きるその時までなエネルギーはわしとお前のチャクラを原料として消費しながら作られる貴様余な邪念を取っ払うことだ無駄な動きはできるだけ控えようなめるな 続けるためのコツだと思える》やつ<音><音>と互角信じられぬむしろ凌駕している。 速の悔いをキャリンガンでも捕らえるのがやっとの速さだぞいつの間にいつの間にあれほどの力をバカな来いよ大筒サスケさんあれは父ちゃん今までのあいつとは桁違いの力だ you、hey. l m t s a i n g a <笑>なるほどな。くそ。その急激な能力の強化は思った以上に。 死ぬのが激しいまさに命を削る捨て身の大爆地だったわけが残念だが<笑>お前の賭けは失敗だったようだな渦巻きナルト<笑><笑>何が起きた何<笑>だ はっ貴様何をしやがったどっちが先にくたばるかなんてことだまさかこっからだぜ本当の賭けはよこの力は強力だ<笑><笑> 間違いなくやつを凌駕するだろうだがな命を削るただデメリットが大きすぎるそのデメリットこそが重要なんだわしらの命を削って生まれるこの力はチャクラってのはつながってるからな俺に触れる奴の命をも同様に削り取る<笑>なんてことださ、ソ間違いない 残りの寿命が急激に減っているがいつの間にか30分を切っているまで20時間以上残っていたはずこいつの攻撃ものがまずいよく<笑>は問題ではないこれを食らうこと だがこのままじゃ七代目が 貴様ら加藤手なんぞでは断じてない。な、うんだこれ、なん だ,、うん、何だと、うん、何を、うんうん、なんだ何が起きた<笑><笑>かわき。 つ<笑>ながりとやらのおかげでカワキを探知できたんだが感謝するぞ<笑>いやーカワキ会いたかった危ないところだったこの俺がこんな奴らにここまで追い詰められるとは何時点で余命興奮ってところか逃げろカワキ時間を稼ぐんだ妨しいぞ<笑>行けカワキ<笑> you <laughs>